積載車ごと運転とか、箱ごと落とされたクリスマスケーキですが。えやめろって、外のトラック潰しといてって私に命令したのは部長ですよねえスクラップヤードこっちは明日まとめて納車する方ああせや、すれ立てしよう。 ショベルカー運転しはい、間違えて明日納車する予定のトラックを破壊する YouTube のおすすめで出てきたら絶対再生するやつやめろそしてこれは塗装屋が酒を飲みながら作業した結果デボが混じった BMW また注目 CG シリーズか よ,、ま、ズかよそしてこれは事故が相次ぐも自動車と比べるとマイナーすぎて全然免許制度が改善されない船舶からのブシャー適当送り分けブシャー トップバリューのケチャップとか、こうやって買ってきたトマト使ってそう。トップバリューのそうめんがまずいってマジですか。レトルトカレーがまずかったら認めてやるよ。もちろんコストダウンのため、紙箱じゃなくて、指で切って開けるビニール袋の状態で売るんだよな。トラクターがログアウトしました。トレーラーヘッドがオフセットしました。さ、背筋が曲がった状態で椅子に腰掛けながら、モンスターを飲みながら、よくかししてる大学生がログインしました。どうでもいいだろ自由にさせてやれ。脳が混乱する地形 滝じゃなくて、崖なんですね。なお脇には滝もある。この自然こそ中国だよなぁ。岐阜県じゃこれはできない。あ、岐阜県も、江那市の方の、中央道脇の国道なら、無法地帯なので法律も機能しないです。名古屋、運転が荒い。岐阜、深夜に法律がない。トヨタの山奥、鹿の歩行者天国新東名、西の方の二車線区間が混雑。追い越した車との位置関係も確かめずに戻る癖はやめろ。 そういうことしてると、洗濯機に洗濯物しまい忘れたまま寝るぞ。ノーヘル派、自然淘汰車列脇は普通徐行だよね。普通ってどんな状況だ、天気のいい日にサーキットみたいなところで走ったらってことか市街地は民度のレンジが低すぎる。郊外を走るドライバーから見たら、都市部は全ての区画が超低速のデンジャラスセクションだ。一瞬の予兆を見逃した方が事故る。言うて広めに車間取って、ゆったり走れば余余裕裕を解体するのは余裕ミサイル 何のダメージも見られないんだが D レンジの時に荷台の上げ下げができるし荷台を上げたまま D レンジに入れても警告音の一つも出さない車側にも問題がある運転手の不注意がた り, 前当たり前だろう。どうせコキペなのにメールアドレスを2回入力させてくる会員登録画面みたいですねあれたまにコキペできないやつあるよなくそめんどいパスワードにおいては数字と小文字オンリーのやつと 使える記号に制限があるやつと語尾にアットマークつけないと受け付けてくれないやつあるせっかく記号含めた安全なパスワードになるようにしてくれてるのにユーザーはそうやって適当に決めるんだよなコピペは危ないってじゃあ人間の記憶に頼った尼崎2022みたいなパスワード使い回すのか半沢直樹見て見ろデスクの裏にパスワード書いて貼ってたせいで簡単に破られてるじゃないか おじいちゃんおばあちゃん世代って手帳の最後の方にパスワードまとめて書いてそうそしてこれはレースゲームのオンライン部屋でおもむろにサイドターンしようとして失敗した人180度ターンが終わった後のソーダをミスらなければ壁には当たらなかったのがまた名古屋の都市部あるある右折専用レーンを兼ねた右側車線で前の車が右折体制に入った時刹那の読み合いが発生するこの人はダメですね呼んですらないどう考えてもブレーキ踏まなきゃ接触する前で追い越し車線に割り込んでくる未来っすやん振り返っ でもフェックするような低レベル運転ってあるよねまあでも人の運転ごときを気にできるというのもある意味いい人生だな人ご と, とはいえ交通事故裁判のクソが自然とサイドやバッグつけてて草。バイクを見てみろすり抜けするような人間に限ってプロテクターつけてないどころか夏は半袖だったろおいそこで右にハンドルを切るな自分だけ事故とかそんな人生になったとするのか 割り込むのが名古屋の人、割り込んだ後に加速しないのが岐阜の高齢者。3秒ルールだろ、前に入られてから3秒以内に追い越しに入れば、大体正当っていう。オレンジ線だろうが追いついた3秒後には追い越して信号を無視していくのが、岐阜の深夜の底辺先人間。名古屋じゃ底辺暴走族しかやらない信号無視を、岐阜は一般人がやりやがる。土地代に比例して、ガチの方の民度が下がっているわけだな。コメント欄では、全国津々浦々に愚痴られています。検証に行く気も起きないっすね。